の、個人的に面白かった話として話させていただきたいんですけれども、あの、私、まあ、今は生放送の話したんですけども、来週かなついに迫りました。えー、イベントがありまして、石原かおりちゃんのイベントなんですよ。そう、キャリーちゃんのイベントのゲストじゃなくて、MC のお仕事がありまして、 今でも緊張してて、もういろいろ練っていきたいなと思うんですけど、そキャリちゃんのイベントに参加するにやってやって、あの、登壇する人たちに、あの、PCR を受けてください。まあ、こんなご知性だからね、ってこともあって、受けてくださいってやって。で、まあ、結果から言うと、あの、もちろん陰性で、私ピンピン元気で健康なんですけれども、で、その、唾液の検査だったんですよね。で、受けて、で、結果はお電話で直接お伝えしますっていうことを聞いていて、 でその結果を聞く時の話なんですけどすっごいあの私ガチガチに緊張してオーディションよりも緊張して。 ちょっとその話をしたいんですけど、まあ、本当に結果往来だったんでこの話ができるんですけどなんだろうま た, 別のまた別のラジオの時あの、まあ、天使向井さんとかがいるラジオの収録の合間休憩の時に不当携帯をこうあの機内モード解除したら留守電1件ってあってあこの番号なんだろうって調べたら、まあ、その病院さんで結果だと思って。 私がすごいそわそわしてるのを見てスタッフさんたちが「えどうしたのなんか電話出る?」みたいな「いやこれはあの私がこの間受けた PCR の結果の留守電ですね」「お聞きないよ聞きないよ」みたいな「いや2本撮りのあと1本があるでしょう終わってからにします」「いや聞いてよ怖いじゃん」みたいな「うん、え万が一ダメだったらどうすんすか?」だったら僕ら「ねえ今日は早く上がれるよ」なんて言って「ふざけんな」って言って、まあ、そんなあの愛くるしいやり取りがありつつねっ そっからあの留守電を聞いたらあの「お伝えしたいことがございますのでお時間ある時にお電話ください」「担当医が直接お話しします」ってやって「<笑> う, うわうわ ど, どうしよう向井さん」って言った瞬間作家さんディレクターさん向井さんがささささささって離れていって「<笑>おい離れんだしディスタンス倍に取るな取るな」みたいな。 そうこのブース の, あのガラスの向こう側にみんな逃げ上がってですね<笑>本当にあの瞬間はどうしようと思ってそうひどいだろあれそうひどいんだよそれってことがあって で, 折 り, 返しましたで折り返したら受付のお姉様がそのすごい綺麗に出られて「はいはいこちらまるです」 なるほどって言って、あっ、折り返しありがとうございます、お名前 と,、えー、と生年月日と電話番号と本人確認したいです、あやっぱ厳重なんだなと思って言いました、あご本人様ですね、ありがとうございます、ちょっと私の方からはお伝えできませんでしたって<笑>えいやうんうん、どういうこと、お伝えできない、何かがあるんと思いながら、あ の, あの医師の方からあの詳しくお伝えしたくてですね、って言われて、ひーと思って。 ちょっと 私, の私たちの本病院側からお電話をしたいのでちょっとお時間また5分10分空けてから電話しますね大丈夫ですかってあすいません時間かかるみたいです大丈夫ですかいよいよやっちゃえやっちゃえみたいに言われてふざけんなそのテンション真面目に行けって言ってあじゃあちょっと折り返し待ちますねはーいって言ってガチャって。 そ う, そうなんですよねこの瞬間がもう何年に感じたことかもう5分10分じゃないよ本当にあの時間はでまたプルルルってかかってきましたで皆さんに「来た来た出ます」って言ってかちャって「もしもし?」 ですって本当にこのトーンですよもしもしじゃなくてもう緊張しすぎてもう手も震えて今もちょっとそうもう手が冷たくなってきた緊張してそう、はあもしもし本田ですあはいありがとうございますでまた生年月日と電話番号と名前をお伝えしてあっ本田さんですねあの今回はあの PCR 唾液でね、えー、あの検査いただきましたけれどもそうですね結果は大丈夫でした陰性でしたってもこのテンションで言うんですよ<笑>あえあえっえっとえ だ「大丈夫のテンションですよねそれ」って言って「あはい大丈夫のテンションです」って言って「いやああすごい独特のテンションなんだな」って思いながら「あ良よかったです、まあ、今後もね健康には気をつけていただいて頑張ってくださいはいでは失礼します」一瞬で終わって「おいガチャピーピーピ ー, ピーみんな大丈夫だったよ」って言って「えっ ってってみんななんだって戻ってくるっていう<笑>なんだこの後も仕事かって言って<笑>まあそれは冗談の流れねなんですけど、まあ、そんなことがありましたまあまあ晴れてあの改めてねお伝えしますと来週ですね石原かおりちゃんのイベントに MC で参加しますよよっしゃっていうお話でした